流れる水の働きと水の量の関係について実験してみましょう水を流す地面を作りましょう2つのトレイに土を入れますこれを手でならして水を流す斜面を作ります 水の量以外の条件は同じになるよう同じような斜面を作りましょう水の量が調節できるようにペットボトルに穴を開けて準備しておきます蓋に水が出る穴を開けます ペットボトルの上の方には空気穴を開けておきます空気穴を上にして静かに傾けると水が少量ずつ流れ出しますペットボトルのキャップを取って傾けると水が勢いよく流れ出しますこれで 水の量の調節ができます。実際に土で作った斜面に水を流して観察しましょう。水の量を少なくする場合はキャップをつけましょう。多くする場合はキャップを外しましょう。こうして。 水の流れ方と地面の様子を観察します実験が終わったら片付けをしましょうトレイの土は元の場所に返します泥水がはねないように気をつけましょう 残った泥は水で洗い流します。汚れをしっかり落とし、水気を切ってから片付けるようにしましょう。